マックスウェルの最初の方程式です。ステップ2。じゃあ、これが、電荷と電波によってはやりたいと思いますけれども、まずはこれには、例えば、このところには、えっと、電荷の Q に置いておきましょう。このところには。そしてこれが、まあ、こう出てきている線が、 電波を表示していると言ってもいいと思いますが、そしてこれが、まあ、2つの種類があるんですよね。正の電荷と風の電荷があるんですね。そしてこういう線が出てきているのは、まあ、標準の書き方としては、正の電荷から出てきている矢印が、まあ、それがと正 の, の, の方を表示しているんですけれども、 中の方に集まっている矢印にすると、これが風の電荷になります。そしてこ、この表現でいきましょう。例えば、この大文字の Q と小文字の Q の間には、これが一つの電荷なんですが、これがもう一つの電荷なんですけれども、大きさはまあ異なっても結構です。この場合の例で。そして、これが 距離が r なんですが、これももちろんベクトルなんですが、これが q はオリジンとしては使いますので、この r は大文字の q から小文字の q、向きの矢印になりますね。ベクトルになります。そしてこれが空論力がこういうふうにはなるんですが、これが f、これも矢印なんですが、その 病気が方向があるんですよね。そしてこれが、大文字の Q と小文字の Q を掛け算なんですが、これがまあ強さなんですよね。基礎 な, な, な, なんですが。そしてこれが、まあ、割るこの表現なんですが、4π ε0r 絶対値の事情なんですが、そしてかける。 このベクトルになりますそして こ, れこの表現はどう理解すればいいでしょう、まあ、まずはこのエプシロンロこのエプシロンロが、これが真空の油田率なんですが、これがえっと電波は動きやすいかどうかを表示する一つの係数です。これがエプシロンロが真空のバージョンなんですけれども、 この0がない場合にはそれが別の物質の有電率になります。そしてこれが電波がこの強さになります。下の方には同じ表現になるんですが上はその小文字の Q はないんですがその小文字の Q の位置としては大文字の Q の電荷 の影響それがどのぐらいその電波の振幅になるんでしょう。そしてこれもベクトルなんですが、それがかけるその r になりますね。それが、えっと、お文字の q から小文字の q、向きのベクトルです。そしてこれが、まあ言ってた通りなんですが、エプシロン0がその真空 の, あの有電率です。 そして、これが F イコール小文字の q とその電波になりますね。そして、それがその2つの電荷の間のどのぐらい強く引いてるか、どのぐらい反対の方に行かせてるのか、それが表示する方程式になります。そして、これがフラックスなんですが、フラックスというのはね、 フラックス が, が、えっと、あるところ に, によってどのぐらいその電波が通っているのか。例えばこれが、まあ、小さいエリアなんですけれども、それ が, がその平面なんですが、その電波をどのぐらい通っているのかを計算した い, したいと思います。そしてこの A もベクトルの表現、ね、になっているんですが。で、これがこのファイを 電波 の, のフラックスになるんですが、そしてそれが、電波のベクトルドット、これが内積なんですけれども、この A の面積。で、これが D の A 面積なんですけれども、それがまあだんだん小さくになりますね。そ, そしてそれが、えっと、微分になるんでしょう。最終的に。で、これが E の絶対値と D の絶対値。 A の絶対値、でそれが面積になるんですが、かけるコーサインシータこのシータは何でしょうそしてこれがまあ横から見る と, と、E の電波は方向があるんですが、A がそれ の, あの平面の直行の分なんですね。そしてこの斜めの線はこの DA から横見ているんですが、 この da ベクトルがそっちから出てきている横。直行です。そして、それの間の角度 が, がこのシータには書きますね。そして、このシータが0の場合だったら d phi そのフラックス が, がと e の絶対値と da の絶対値。それが、まあ、これが最大の場合なんですけれども、 シータイコール2分の π によって、それが兆候になっているんですが、それが、えっと、電波はこっちに行っているんで、えっと、こっちに当たってなくて、これ、こういうふうになってますから、それが、それを通るでしょう。そうすると、この d ファイイコール0。で、ちゃんとしたこの da を通る電波は0になりますね。えっと、何も入れない。何も、そのな、あの、 面積としては何も通らないことになるんですね。そして、それが、まあ、あの、一つの部分と考えてるんですが、それが拡大してみましょう。そして、これが、まあ、あの、閉じた表面にはしたいと思いますが、これが、まあ、球状としては使いましょう。例えば、これが真ん中には球があって、R は、その、もちろんそれの距離なんですが、えっと、DA が、が、が、その、その、 球状の水面、平面になるんですね。そしてこれが、その小さいエリアを通るのは、その D5 が、それがもちろんその E の絶対値、DA の絶対値、これが球状 な, なので、それいつでもその直接外に行っている矢印 の, の兆候になりますから、当たっているのはそれがまあ最大の大きさとしてはなるんですが、そしてこれが、 全表面にすると、これがまあ、積分を取りますよね。そして、それが E の絶対値 ×4πR 二乗です。まあ、これが皆さんご存知だと思うんですけれども、その 4πR 二乗なんですが、それその9乗の面積になるんですね。その面積×電波の強さは、まあ、それが通る、 フラックスになることは、それがまあ考えやすいなんですよね。それがまあ考えると当たり前じゃないですか。と思っていただくなと思います。そして、この E の絶対値が、が先の計算した通りなんですが、それが大文字の Q、われ t この表現なんですが、4倍、えっと真空の の, の 油電率なんですが、えっ、ー、と、R 事情なんですが、そしてかけると、ファイ、全部計算すると、この大文字の Q、Water、この真空の油電率。そしてそれが、まあ、どのぐらいフラックスが出ているとの計算しやすくなる。で、これが、よく見ていると、これが、R には依存によってそれがなくなっているでしょう。 こっちには R 事情があったんですが、こっち側にも R 事情があったので、こっちも 4π があって、こっちも 4π にあったんですが、消されちゃって、残, 残ってるのは、その大文字の9と、と、その真空の油田率だけです。そして、これが、一つの、の、電荷があることなんですけれども、複数の場合にはどうなるでしょう。それはちょっとやってみましょう。例えば、これも、あの、まあ、これが、 二次元の画面なので、ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、この91、92、93、94は、9と一緒には全部は、9乗の中に入っている。それが考えてみましょう。そして、その面積で計算できることはしやすくなります。そして、これがまあ複数があるんですけれども、 このファイが、それもフラックスなんですが、まあ、これの総和なんですが、えっと、核チャージで、この J イコール、この場合だったら、まあ、1、2、3、4 な, なんですが、Q、ええ u b J w a t e えっと、その真空の油田率です。そして、これが、まあ、汎用で考えると、まあ、この記号が、これが、えっと、 面積分なんですが、この場合には。このファイイクル A の面積分か、×E、ける E.da なんですが、これが先の計算したこととは合わせるようにしなければなりません。これの相和と一緒になります。で、これがガウスの方 程, 方程式になりますね。ガウスの法則です。そしてこれがマックス w e ル l の第一の方 程, 方程式です。 そして、これが複数 の, の, のことは、えっと、考えてたんですけれども、これ連続で考えるとと、だんだん小さくなるとと、その内部の電荷によって、これが計算できるようになりますが、その A の面積をやの上には、面積分を取って、 E ドットが内部の、e、内積と E の DA の内積を取ると、エプシロン0分の1 の, のとボリューム、空間の大きさの ρ/dV になるんですよね。で、この ρ は密度になります。それが電荷の密度と考えてるんですが、この dV としてはこれが。 対面、えっと、ボリュームによってはできるようになります。そしてこれが、えっと、第一の法則でした。